こんにちは。こんにちは。はい、こち矢島園さんで、はい、はい、あの購入した御用物ですけど、ミネアズっていうやつですね。これは安倍さんのところの？うん、そうですね。で、多分ここら辺でついてるんだと思いますね、ここら辺で、うん。そうなんですよ、安倍さんの。 ね、<笑>それでこれを購入してまあ根、ね、毛、ね、がね非常にこれ辺が面白いなっていうことで購入したんですけどここから上ですね、うん、ここら辺から上のところがこうまあ、っすぐなっちゃってるここをなんとかしたいなっていうのがあって、うんうん、ちょっとぐっと畳み込みたいなということですね言えばここをぐっと下に下ろしてこれも頭ですねこれもぐっと下に下ろしてですねで、えー、と今あるここら辺の頭をここら辺に持ってこれればなるほど 理想かなとで簡単に作ろうと思うとこれ1本で頭で起こしてですね、はいはい、ここがね車になってるんですね3つどうこ う, こ, うこれが3つ。カン抜きカン抜きというかもう3つあるんで車になっちゃうんですけど、はい、でここもカン抜きなんですよね。はいなんであの大きい盆栽やる場合はカン抜きっていうんでこうこれだったら内側の枝を抜いちゃうとか、はい、商品の場合はカン抜きとかあっても多少構わないんで残していってできるだけこう葉っぱがいっぱいあるように作りたいなと頭に。 小さく作る工法はあるあんですけどできるだけこれを潰してみてどうなるかというところでまあ最終的に最後やってやっぱり取っちゃうかもしれないしやりながら枝を抜いていくようになるかもしれないんでとりあえず畳み込んでみるとでここですねこここうグッと下に折るん で, でこういう腎があるところこう割れるんですよバカってだからまあそこら辺が一番注意すべきところでどこまでこれが下がっていくかと。 うん、いうところなんで、まあこの画像がねど、どんな風に変わるかっていうことですね。の簡単に作るならここなくすってことですよね。簡単なんですよね。もうなんか、えー、ねできた。できたの、ね、できすよね。これとかね、これ頭でも、うんうん。そうすると逆にこれは缶抜きだから取っちゃってもいいってなるんですよね。缶抜きだからこれを頭にして後ろは合っていい。これを頭にしてこれが合っていいとか。なんですけどとりあえず潰してみてどうなるかと。そねはい、生かしてえっと凝 縮, させ凝縮させて 葉っぱを作 る, と作るそうです、ね、で前もあのよく言うんですけどそれで無理して、うん、例えばこれ枯 れ, 枯れたらもう枯れたでいいと、うんまあ、ただこう割れるとねこの上のものともいく可能性があるんでそこは一番注意ですけど、うんまあ、特にこの場合は結構曲げやすいんでラフィアとか巻かずにですねやってみたいと思います ま, した、はい、まずちょっとこういうあの癖戻っちゃうかもしれないんですけどちょっと針金も一回全部外してみますね。 から戻っちゃうかな、バーンっていつやったかわかんないですけど、ねね、ちょっと戻りましたか結構立ってるんですかねこれ立っていかもしれないですね、これねどれぐらいねあの針金をかけて、ただまあ色見ると色もだいぶ変わってきてるんで、黒っぽく一、はいはい、年以上は、多少癖ついてるかもしれないですね、うんうん、切ってきますね、これね 多少がいいんですよ ね, ね。そうですね。いっぱい買いましたもんね。はい。いや。これあとあれですね。これよく見ると結構あの枝三本のところがたくさんあるんですね。もそうですよね。ここ枝三本。ね、ここもそうですよね、うん。結構そういうのも詰めていかないといけないかもしれないな。まあちょっとそれも一旦無視して、はい、あの作りながらですね。 ちょっと剪定をしていくように、あのそういう作り方もあるんですね。はい、あの最初決めちゃわないで、うん、枝を決めちゃわないで作りながらぶつかった。枝を切るとか、うん、行き場所がないね。って切るとか骨格からそうですね。そうそう、まず大きいとこを決めてですよね。ね 一まどこからかけていくかですね、うん、要はここも少しこう締め縮めたいかしだいですねことでかけるとこがないんで適当、うん、にこの辺からですかね<笑>ねそうですねこの辺から巻いていってっていうところですねあとはまあどっち巻きにするか反、うん、時計回り左回転、うん、私よく時計回り反時計回りって言ってるけど分かりますかね上から見 て, ってことですね上うら見てとですね上から見て左回転ですね、はい 方方方向向向はは曲曲げげるるででででっってここととすすすそ う, そうですね、はいはい、あそうですねう、はい、先端ちょからこれはきついな最初の一歩が押さえといてですね だなとこあの曲げると折れますんで、はい、あのついたところであなるほど<笑>これそうかそうかこれは気をつけないといけないです、ね、そうですねまあ、はいよいよ危険地域に入ってきますね。 <笑>付いて る, <笑>付いてることととこころがの辺だ思うん で, そうです、ね、パッと見なかなか小さい木でこういう太い針金かけはやりづらいですよね。そうですねこ 途中はね、隙間入っててもう曲げないと思うんでここら辺が大い一番大事なとこですねここですねここのここを曲げるんでねはい、はい、ここに入ってくるように、はいあれはね、ぴったりですね開けましたとりあえずこれをここを曲げたいんですよねグッ、はい、と引っ張りますここを少し隙間ありますよねこことここら辺かなバンド立てでやりましょうか、はい 枝でちょっと少し前に持っていきたいぐらいなんで、はい、これでもいいんですよこれ折れる可能性があるんでこの幹の下を使って引っ張るとこの線は銅線で伸びちゃダメなんで銅線にして細すぎると切れちゃうし太すぎると自由度がないんでうーんいってますねいってますよねまあここをずっと注意しながらですね、うん、こいつで湿っ めるそうですね。で潰していくと。 パンね、ダメですね。うん、どれぐらい引き金だな。削れたんですね。あ、ここか。それと、ここがね、少しこのまま引っ張ると後ろ行っちゃうんですよ。前、前持ってきたいのに。はい、た だ, だいぶ畳まれてはいます、ね。たたまれてはいるんですよね。持ってきたいな。 ここは保護しながらもここを押さえていけば曲がんないと思うんですよね。この先やってるからこう曲がれり下ちゃうんでここを押さえる、はいそうですね。さっき言われたところをね押さえれば今 度, 今度はここが割れるはずなんですけど。 っいてた通いやもう下手すあ、だったらこの上ですよね。 今で矢島家さんのも真似しようかと思ってあのマニキュアに入れるといいって言ってましたよね、はいはい、確かにこれ用事使う手間が省けれるんですよね あ, ーあれ今一気にいったのかな気が付かなかったな見てたんだけど。ミシッって音はちょっと鳴っとたたぐらいでしたね、うん 今割れちゃったんですけど、えー、ここからどうやって修正をここであと肉巻いていくしかないですよね、うん、あとは横と内側がね生きてるんで、ねうん、だからこれ以上はもう曲げらんないあもうもう曲げらんないですしどうしてなんですかねだいぶもうちっちゃくはなりました、ね、ちっちゃくなったんだけどそしたらここから少し枝を抜いていきましょうか、はい、えー、っと一応畳 込めたんでですねここまでただこの中の幹模様が見えなくなっちゃった、うんうん、で一つはこいつが完全に消しちゃってるんで上に上げてあげようと幹の形を見せるためですね、うん、なおかつ前枝なんでそんなに枝いらないんでそとこの3本出てるところこの真ん中が抜けるんですねはいこれが抜けます今度これですねこのこの枝はい この枝がこの内側から出てきちゃってるんですよね。ここ、ね、はい、内側から出てきちゃったんで、でもともとこう三つあるって言ったやつですよね、はい。この内側のやつがいらなくなると。うん、これとこれをこういう風にこういうふにねじってきて、全体で頭作ろうと思うんですけど、どとこれがこの三つありますよね、はい。これもいらなくなってくるんで、これも抜けると。これも後ろへ行って、うんえー、とりあえずつけておきます。これとカンナキですけど、ただこの3本の 3つ、真ん中のやつは抜けるんで、はい、そうするとあとこれもですねこれも裏枝になるんですけど、うん、ここは、ね、まあないだろうとはい、はい、いらないだろうということでだいぶこれで抜く枝はなくなりましたね。こここれもね、ね。をを隠してるんですよ、ね、ここの幹をすよ、ね、生きてくれればただこれがなくなるとこいつをフォローしなきゃいけないん で, いで、ね、とりあえずつけますけど将来的にはこれ取りたい。はい ということですね、うん あんまり早くっっても迷惑 か, かちゃうねね、そうです、ね、雪が溶けて、まあ、今いろいろとね活動されてるみたいだから山登るってなるともう雪全部溶けてるじゃないですかそうですねそうなるとちょっとあったかくなっちゃうんでうん登れますえっ<笑>登れるかって言われるとどうでしょうね<笑> 見, たいは 見, 見たい気持ちですねうんそうですねで登れるかどうかはちょっとわかんないですね あと家でいろいろ腹筋とかやってますねます腹筋とあとあのあれを買いましたもんあの器具をあのブルーってあの立ってるだけで震えるやつ<笑>お腹のダブつきがなくなるようにもうテレビショッピング見ても<笑>買っちゃいましたよ思わずますですか、うん、いやわかんない今ならね今なら1万円引きっつってさんもしね見てたら。 残しておいてください<笑>ど。どうですか。あ、そうですね。残し て, おいてください。日本、日本残し て, い て, 残し て, いて。二<笑>郎<笑>さんはどのぐらいの大きさのようらしいんですか。あ、やっぱ最近小さいのが好きですね。でもこのぐらい。うん、これぐらいのほがいいですね。うん、このぐらいの二本。二本残しておいてください。<笑><笑>もうちょっと古い木でもいいですけどね。そうですね。うん、山登って。そうですね。なんなら阿部さんにその木をちょっと作ってもらってのを動画に撮って。はいはいはい。コラボと。そうですね。い い, です、ね、いうことでお願いいたします。お願いします。 <笑><笑>あとお前ツイッターで阿部さんに話しててなんかいろんなやっぱり那須御用じゃなくて東御用なんで、はい、東御用の生涯いいのがこういうのあるよっていう話があったんですけど、うんうん、それを一通り揃えたいんですよね一通り揃えたいこれとこれとこれとこれがいいって5つぐらい言われてて、はいはい、安倍さんが、うん、それを並べて一緒に作って変化を知りたい。なるほど うん、それぞれ発祥なんじゃないですか。あ、もちろんそうですよね。発祥も違うんでしょうし、同じように作ってたときにどういう風に発祥がねあの、うん、変化するのかって、なるほど、楽しいですよね。うん、うん、なかなかなかなかなかなか。かわ い, いですね、ぎゅって。ね、なるとね。なると発祥が。 ですね。お待たせしました。うーん。ちょっと納得しないところあるんですけど、もう終わんないからいいですね。完成しましょう。完成。どうでしょう。こんな感じで。ちょっと気に入らないのは、そうですね。ここここら辺をもっとこの中に中に入れたいんですよね。 持ってれたいたんですけどもここ割れちゃってるんでここがねばッカり割れちゃってるんでもうそれ以上下げらんないでそれとちょっとここの幹下から見るとこの枝で棚でこれを隠しちゃってるんですよねうんだから少しこう上から見るとこの幹がね見えるんですけどあんまり下の方から見るとちょっと幹の動きが見えないであとはここから裏枝が少しこのこ辺でこう見えてきてて空間優美ですね <笑>聞いたことあるんですよね、はいはい、あと棚をこうポンポンポンと3つ作って、はい、まあこの辺はね少しずつ充実していけばいい話なんで、はい、枝の棚のバランスっていう意味ではあっていいんですけどまあこれをどうするかですよねあの作業前の映像と比べてもらっ て, うう、ね、て, らってどれだけ変わったかっていうとこです、ね、とですね。で気になってた缶抜け枝とかもだいぶ抜けたんで。 良かですね。はい、僕個人的な意見も言っていいですか。えー、そうそうそうここキュッってなってるじゃないですか。キ、はいはい、ュッと詰まってる感じだけど、はいはい、ここはあえてのこの流しなんですか。ああ、そうですね。ここは、ねうん、棚を見せる、まあ、缶詰みたいな。そうですね。ストーンと落ちてるっていう感じを見せてますね。で、頭は少しボリュームあるように、こういうの。 後ろ側からこうやってあえて持ってきて、はいはいはい、ポカンって開かないように、でこれもこう埋めたんで、最初はこの辺に埋めたんですけど。こ、は、の、い、枝はこの辺にいたんですけど、はい、この辺がすっからかになっちゃうんで。持ってきて、持ってきて、まあ全体やっぱり頭はボリュームあった方が落ち着きがあるんで。なるほど。はい、やっぱここを見せたいんですね、この幹をね。そこを、ね、魅力的ですもんね、うんうん。もうちょっと下げて、この棚をどうしようかっていう。 なるほど。今これ取っちゃうとね寂しくなっちゃうんでね。そうですね。うんえー、また枝が増えてきたときに、そうですね。えるって感じですかね。ねね形が一応できてで針金を、ね、また外してもう一回どうって作るか。なるほど。枝がね貫抜枝でこれ使ってるんですけど、うん、これが充実してくればこの枝をと、はい、こっちは取りたいんですね。なるほど。今これとね二つあるんで貫抜ですもんねここね。うん、はい。 でこれ二つ合わせて全体にこう作ってるんですけど、はい、うんこれは将来はこれ持ったりたいという、うん。後ろの姿いいですね。ここ魅力的ですね。見せたいですよね。ねね前からも、ね。そうですね。ああだから正面だと見えないっていうけど、少しやっぱり起こすと、ああそっか上。見えるんですね。見つけで変えたらいいです、ね。そうですよね。ああ確かにそうですね。その方がメッキが見えますよね。えー、うん、それを今これ消しちゃってる。なるほど。ただこれ取るとこっちらの枝一切なくなっちゃうんで、はい、もしかしたらこれ取っちゃって この枝がぐっと降りてきて、うん、これに作ればいいかもしれないですね。そうすねうん、まあ、ただ、だから、そういうことが分かってるんで、ということですよね。うん、これでいいよしではなくて、まだまだ成長するよっていうことです、ね。そ、う、の、ん、次, 次の段階も。見据えてとそ、ねそね。そうですね。いう形でした。はい、安倍 さ, さん、どうでしょう。安倍さん。そればっかりで、は買いに行きますんで。買いに行きたいです、はい。はい、ぜひ。ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。